お腹腹をへこませるために腹筋やプランク辛いですよね今回は前屈するだけで簡単にお腹がへこむ方法というのを紹介していきます今回の動画を最後まで見ることでなぜ前屈をするとお腹がへこむのかお腹をへこませる簡単な前屈どうやってやるのかというのが分かってきますたったの5回です動画を見ながら一緒にやってくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、お腹をへこませる立位前屈ストレッチを紹介していきます。ストレッチなんかでお腹がへこむのと思うかもしれませんが、実はへこむんです。お腹の出てしまう原因の一つとして、反り腰、いわゆる姿勢というのが関係しています。細い方でも、下腹出ている方、周りにいませんかおへそから下がポコッと出てしまう。その原因が今回は改善できます。前屈のチェックを加えて、通常よりも速攻性のあるストレッチの方法、それに加えてお腹をへこませる呼吸法を合わせて行っていきます。まずは前屈 チェックからやっていきましょう、はい、まずスマートフォン顔の前を置いてもらってどのくらい前屈がいくのかチェックしてみましょう足は閉じて膝が曲がらないように前かがみになってみてください どのくらい行くよっていうのをね、まず覚えておいてください。はい。次に、前屈を効果的に行うために、ふくらはぎをストレッチしていきます。なぜふくらはぎって思うかもしれませんが、前屈の時に、ふくらはぎとハムストリングが伸ばされます。伸ばされる時に、どうしても痛い時に筋肉が固まってしまいます。そうなると伸びません。なので、筋肉の緊張を緩めるために、少し叩いていきます。30秒です。 寝てください寝たままで両足上げます足の甲へふっくらはぎをトントン叩いてくださいいろんな位置に動かしていきます足首から膝裏にかけて両足30秒叩いてくださいそれではいきますスタート足首から膝裏にかけて痛気持ちいいぐらいちょっと強めに叩いてください ふくらはぎをね、叩くことで、前屈がすごく楽に行きます。ちょっとね、力が抜けるぐらい、痛い感じ、た、いただいてください。よし。はい、オッケーです。次に、お尻、ハムストリングを伸ばします。あぐらを組んで、寝ましょう。このまま、足を抱えます。 15秒ずつで足入れ替えますお尻とハムストリング伸ばしてくださいスタートぐーっとね抱えてください15秒したら反対にしますよーしはーい反対していきましょうぐーっとね抱えて腰を丸めやすくね前屈しやすくします はオッケーですはい次は前屈を5回ほどやっていきますスマホは顔の前に置いてもらってまず前屈してみてくださいさっきより少しできると思いますどうですかさっきよりも楽に前屈できたよーって方はねコメントで教えてくださいそしてこれは下腹が出る姿勢を改善する前屈になるので普通に前屈するんではなくって 鼻から吸って、口から吐きながら、前屈をします。前屈するときに、普通にかがんでしまうと、骨盤が前傾したままで、反り腰の状態で前屈する形になります。そうではなくて、おへそをしっかり、顔向ける感じで、お腹を、とにかくお腹を引っ込めてから、前屈をします。これを5回です。とにかくお腹を引っ込めて前屈するというのがポイントです。鼻から5秒吸って、 口から5秒吐きながらお腹をどんどん引っ込めて息なくなったら帰ります5回いきましょうそれではいきます鼻から吸って口から吐きますやっとお腹をどんどん引っ込めてお3回目。 4回目ラストで、OK、ですお疲れ様でした今のたった5回の立位前屈これをするだけで姿勢がかなり良くなってきます毎日5回でいいです お腹をへこませながら、前屈、呼吸法をしっかり使って行うことで、腹横筋が鍛えられて、お腹がへこんだ姿勢を手に入れることができます。姿勢が良くなるだけで、日常的に使われる筋肉が増えて、鼻から吸って口から吐く、しっかり呼吸法を使うことで、何度も代謝を上げることができます。気づいたら、呼吸が浅くなってしまう。呼吸が浅くなると、内臓が下がってしまって、下腹ぽっこりにつながります。一日の中で、何度か呼吸法を使ってもらって、常に代謝を高く保ってください。前屈やってみて、はじめよりもよくできたよ。